ねえねえ切り返し千人木刀による基本技稽古法を教えて剣道型の3本目を教えて商談審査の初段の部の学科試験を教えて審判規定の細かいとこ教えて う, ううう黙らっしゃい私だって頑張ってるけどそんなにみんなに一度にたくさん聞かれたら私だって私だってええんなんかいつも頼ってばかりで切り返し千人に悪いことしたなちょっとは自分で調べようかな切り返し千人今頃泣いてるかもしれないな意外とそうでもないと思うよいい時代になりました全日本剣道連盟のホームページの全県連書庫というページを見てください 例えば剣道試合審判規則同催則日本剣道型解説書木刀による基本技稽古法剣道学科審査の問題例と解答例初段から5段これ誰でも今すぐ無料でダウンロードできるようになってます。